こんにちはプロです今日はですね旅人は稼げない世界一周はもう古いんじゃないかって話をしていきます実際これを見てくださる方も世界一周古いよなとか実際に旅人をやっていて旅人を全然稼げないよなっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思います今日はですねその旅人のリアルについてお話ししていきますで実際に旅人世界一周やりたい人ってどういうふうに稼いでることが多いかっていうとだいたいクラウドファンディング使ったりだとか写真家であったり最近では Vlog 動画クリエイターとして仕事してる人が多くなってきました たただ成功してるる人になるためになめもすすごいい努力がんですよ実際僕ができるかって言ったらできないんじゃないかなってい う, う僕自身がやろうと思ったらできないんじゃないかなっていうに思うぐらいすごく門が狭いだったらじゃあ別の働き方仕事の仕方ってあるんじゃないのっていう話を今日はしていこうと思いますで実際超難しくて世界一周を仕事にしてるような人たちって世界一周をコンテンツにしないといけないんですよ 要するに自分自身が女優だとか俳優とかになって世界一周をやってる自分に対してお金をもらえるような仕組みにならないといけない。相当魅力的な人にならないといけない。それが一つ目のポイント。クラウドファンディングだとか Vlog だとか動画クリエーションだとかあと写真家になってくるとやっぱりブランドが必要になってくるんですよ。この人だからこの絵を撮ってほしいとか、この人の世界観がすごいからお金を出すとか。 この人がすごいから GoPro を提供したりだとか、バックアップでスポンサーがついてお金を出してもらえるっていうような形になるんですけど、実際、超むずいんじゃないかなと僕は思ってます。なんで僕自身がやったことはどういうことかっていうと、移動しながら仕事ができる方法を見つけることです。これ、超ポイントで。これを僕はやって世界一周だとか旅をしながらっていうふうにやってます。これ何かっていうと、デザイナープログラマー、システムエンジニアだとか、オンライン秘書だとかっていう、いろいろな仕事ってパソコンとインターネットがあればできる時代になってます。これ超 当たり前ななんんででですすけどもできる人やってる人人やっってて少ないんですよと要するに大体会社勤めの人はイメージがつくと思うんですけど仕事は Excel であったりワードであったりとかシステム管理をコーディングしたりだとかデザインだともうパソコンで全部できちゃいますよねそんな時代なんで性能がいいノートパソコンを持って w i f i がある環境例えば海外のホテルだとか。 海外のが通ってるカフェだとかワーキングを使うことによって要するにど こ, こでもででもきるんですよそれを自分のスキルとして身につける移動しても困らないようなスキルパソコン1台でできるようなスキルを身につけるっていうのが超ポイントの一つ目になります こうすることによって自分自身のコンテンツ自分自身を売ってクラウドファンディングだとか Vlog だとか写真を撮らなくてもいいんですよ要するに自分自身をブランディングしなくても世界一周しながら移動しながら仕事ができるというのが一つ目のポイントになってますだから要するに旅人を稼げないといった理由は自分自身を自分のブランドとして売り込むんじゃなくて逆にスキルを自分の仕事として移動しながらする仕事を身につけるっていう方法だといけるんじゃないかなっていう話です 2つ目世界史はもう古いって話をしたんですけど世界史は超古いなと僕は思ってますもうみんなできるんですよみんなやっちゃってるっていうのが正直なところです10年前だと LCC だとかなかったんで世界史は超生まれたものでした 世界一周してる人すげえなーっていうふうに思ってたんですけど今考えてみると LCC だとかでもう50万円の世界一周チケット購入すればパンパンパンと世界一周できちゃうものになってますそうなってくるとこれから世界一周する人がいっぱい来てて何周もしてる中で世界に何周しましたっていうふうにブランディングするのは超もったいないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってますただ単にファッションでやってる人も結構増えてきたのでそれを考えるともう世界一周っていうブランドじゃなくてなんかもう日常になってきてるなっていう印象です純粋に 世界を見てみたいなっていうような思いがあればそれはいいかもしれないんですけども僕が言ってるのはファッションで世界一周りしたんだみたいな最初に18キップでやってるような感覚で世界を回ってるような人はちょっともったいないのと僕は思ってます世界もあるんだったらもっと目的を持ってとか何かやりたいこれやりたいこれを知りたいから行くんだっていうような熱い気持ちを持ってる人の方がかっこいいんじゃないかなと僕は思ってます で3つ目世界一周するんだったら世界でビジネスできるような人材になってほしいなってい思いがすごくあります例えで言うと世界一周終わった人って結構やりがちなのは東京でバー作ったりだとかカフェ作ったりだとか東京でゲストハウス作ったりだとか地元でシェアハウス作ったりだとか っってていいう風にやってる人が多いですで、す結構あるのがバーとかカフェとかシェアハウス、フェスて超難しいんですよ。マネタイズが。お金を作るのが難しいんですよ。なんでかっていうと、稼働時間だとか収入源がものすごく少なくて、それをドンンになるようなビジネスモデルなんで、すごく難しい。で、苦戦してる人もめちゃめちゃ見てきました。バーやってるんですけど、集客できないとか、集客できるけど、赤字続きだとか。っていう風になってる人が多くて、お店を畳んだりする人が多いんで、それはもったいないなっていうのは僕はすごく思ってるところです。 じゃあ、逆に何してほしいかっていうと、例えば成功してる人で言うと、バンコクで動画クリエーションのチームを作って、日本の動画の編集を依頼された仕事をバンコクの、バンコクの現地の人たちに仕事を振ったりだとか、セブ島の語学学校をセブ島にいるフィリピン人のスタッフを雇って語学学校を作ったりだとか、っていうように、海外、世界で活躍できるような人材になるっていう目的で世界一周するのはすごく。 おすすすめでこういう風に世界を股にかけて仕事するって超難しくて日本で起業するよりもハードルがちょっと上がるんですよねそれと同じように海外で仕事をできるような人材になるために世界一周するようなイメージで世界を股にかけるっていうような気持ちで世界一周だとか海外旅行するっていうのはすごくおすすめです僕自身も今そういう風な形で海外のビジネスに向けて今動いてるんですけどもそういったチームを今作っていてすごく面白いですね っていう風な形でやっぱり世界一周するんだったらそういう風ななんか世界のためになるとか日本の良さを知ってもらうような発信ができる事業だとかをやってほしいなっていうのが僕の思いです今日はですね旅人を稼げる世界一周って古いんじゃないのって話をしてみました で実際タイベルトは自分自身をブランディングしてブランド意識で写真家になったりだとか動画クリエーションだとかクラウドファンディングを使ってお金を集める方法があるんですけどもそうするんであれば移動しながらできるような仕事をデザイナークリエイタープログラマーになって仕事をしながら回った方が貧困ンン旅をすることなく面白い旅ができるんじゃないかとでもし世界一周するんだったらもう古いんだけど世界に股にかけるようなビジネスをするために世界一周するような気持ちでやってほしいなと。 と思ってます今日はですね世界一周するんだったらこれやってほしいなって話と世界一周は古いからこれやれっていう話をしていきました実際いろいろ方法があるんでよかったらやってみてください僕の動画ではですね旅と仕事の両立だとか仕事しながら旅を楽しむ方法っていうのをどんどんどんど ん, どん発信していってますよかったら次の動画も見ていただいていいねボタンチャンネル登録よろしくお願いしますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ